濃い。っほどでもないか。濃い。じゃあ、アンモニア噴水の、えー。安全な操作法。開発したんだよね。いっぱい入れます。はい、割と多めに入れた方がいいです。それはね、中和滴定とかだとね。数滴でいいんだけどね、一滴とかね。じゃ二、二杯入れます。<笑> はい、じゃあ主役のところから材料が新作、はい、のテーブルね。 そのまま斜めにこうやってて倒してもいいけど、ややりやすいようねそうそうそう、まあ。入けますってことで。 ミリう、えー、もうちょっとです か, あまかなそもね、てじゃあキャッ逆して。 あ、違う、おっすじゃない。あ、始まっちゃったもん。そうそうそ う, そう。始まっちゃったね。はい。それで集めないと。はい。丸、そう、ね、丸、全部グラスこ入れて。反応熱はどう。あ、あかくなってきました。通常はさ、加熱して火を使ったでしょんだけど。これだと、ただこう、自発的に進む反応で、アンモニアを固執することができるんだよね。 アンモニアが出ているかどうかを。はい、じゃあ今からアンモニアが出ているかチェックします。はい、すちょっとなんか勢いがもうなくなっちゃった<笑>、はい。ちょっと急いだ方がいいと思うよ。はい。どう？あ、ちょっと先っぽが青くなってきました。ね、アンモニアが発生しているかなっていうのが。少し紫色に。どんどん先っぽの方が出ているね。うんまあ、これね、普通はね水濡らした方がいいんだけども、十分この湿度で。 いちゃ う, っていう、うん、俺は冷静だ確認してでも前回よりだいぶ丸底フラスコのさ、うん、そこに当たるくらい結構勢いよ 濃、ね、いってほどでもないかあれはでも前回